ますいますす。今おはようございおいい二二人人したがが喋れな送ります。<笑><笑> あるでもここ繋いどけばこれ持ってかれないから。うん、だってこっちの方が力がかかる。か物理いいです。学歴が物言う。中卒です。<笑>あれ大？大卒？いやいや高卒です誰、ね。誰もいなかった。<笑>中卒じゃないですよ。ちゃんとちゃんと高校は行きましたよ。高校通信高校行きました。 卒業した？はい卒業してる、怪しいな今の卒業してるの<笑><笑>怪しいな。よ四年間高校行って、あそうか。で計五年高校生やって、あじゃあ一番勉強してるわ。確かに。 でぶくりました、えー。ランチタイムで、おしま、はい、映画。八割方。なん<笑><笑>つったか、今。設営。設営、まあ。設営が。八割方終わりまして。はい、お疲れ様です、はい。こういう感じになりました。はい。で、ざっと説明しますと。こっちが。生徒さんのやつですね。はい。いろんな。種類があって。まあ、そうですね。 本当に、バリエーションが多いと思うんで。全、は、部、い、楽しんでもらえたらいいなと思います。で、こういうね、茶色の中に、みんこさんのやつが。はい。あります。いくらなの。ピンクが五百円でした。ピンクが五百円。黒、はい、と。うん、なん赤もあるの。のなんか、どう、これ黒っぽいけど。うん。この辺赤かでもね。うん。 綺麗にまとまってて、てるしすごい可愛らしいのもいっぱいありますね。うん、黄色が。黄色が三百円です面白い。あ、花咲いてる。ああ、ハは。これいいじゃないですか、太くて。ね。三百円。縦割れもきて、うん、三百円。お花は、お花。鈴掛けって書いてあります。鈴掛けの木。あの審判この辺はいいですよね。 全部4500 円, 円かこれはも手頃だしね、うん、形もあるる程度できてるからそ う, そ う, これはもう早いもがちですね。早い 買いい占めめはやめてくだださななんだ、う ん, なんかみんなが楽しめるいいいいこういうの個人的にいいと思いますは い, いつも焼 き, シ焼きシリーズたくさんありま す, あありますいいのを見つけてくださいと間さい ん, ん, んかシャリが。 独特のやついくら2500 円, 2500円 こ,、ね、500円<笑>これ500円寸おびしさんのところのやつです。そうそうそう これもねいじりがえのある日がだと思うので、うん、はい。木がいろいろあるんですよね。もみ木もあるし、これから紅葉ですからね。はい、普通にねこれから楽しみたいっていう盆栽始めたいってい人も楽しめるような商品が集まっていると思います。はい、これが今のが生徒出品の棚でした。はい。はい、でこっちが当絨円商品。はい。じゃあ少しいいやつ置いてますね。 そうですね、はい。冗談はいいやつ。うん、おすすめはこの辺とか面白いと思います。あちょっと下がますすぐですけど、針金掛けのいい材料になるから、うん。なるほど。ね、これとか面白いから、うん。金箔こんだけ曲がってるんで糸いがあるし、なかなかこれはできないですよね。高そう。はい。五五万はいぐらいします。はい。はい。これが 後半安くなるかも。かも<笑>じゃあ、あと、こっち。そうですね。この下は素材たち。いつも売ってるやつ。です。うん、この。ちっちゃいしん、しんぽち。五葉松。値上がりの。いつものやつですね。多少のいいやつ抜いてきたんで。こうん、上の。多少が。全部揃ってるんで。小、う、屋、ん、とか。コ、うん、インとか。そうそう。 いいとか、はいはい、ね、いいやつばっかり。珍そうです。も早いもん勝ち。でも全部早いもん勝ちなんだけど、うん、見てもらってそうです選んでもらえればいいかな。早いもん勝ちですけども、2日目3日目用の商品も用意してます。はい。はい、なんで ？2 日目3日目の方がいいやつで、ね、いい出るやつが出るかもしれない。<笑>そうね。生徒出品のやつはね、早いもん勝ちかもしれない。あそうそうまあでも そ, そ, う そ, うそこも追加しますけどね。 とはこの辺、この辺もご用も、安いやつ、がありますんで。ぜ。ぜ。でも、<笑>だい、いいの、結構ありますよ。え、う、え、んね、模様着になりそうな、これも。なるほど。ほら、全部二千円、ね、曲も入ってるしちゃんと。これは、狙い目だと思うけどな、俺。うん、そう。ね。模様着って感じだね、こっちは。向こう値上がりで。そうそう、ほら、模様着になるじゃん。うん。で、しょう、悪くないから。 はいこの黒松マ動画で山さん作ってたやつ上換 え, えてないのか上換面白いねやっぱね、うん、この手のやつもあります、はい、みんなから好評いただいた あ, あの文人文人心 拍, 心拍を作ろうしの動画カンタの技が光ったやつですねあのみんな好評いただいた お祭りで四十パチ近く仕入れて、全部売れちゃった。売れたよね。並びびった。四八だけあります。四八だけ仕入れられました。あれが作りたい人は。こんだけ不規則に曲がってるんで。割と面白いんじゃないかなと思いますね。うん、ね、起 こ, こしたいね、それで、ね。ね、これぐらいしてい、うん。というような感じです。はい、で、あとはここに。 なんか雑多なものが並んでますが均一商品を作りましたんで 1,000、はい、円均一とか 500, 500円均一とか、はい、そういうふうにしたのであ の, あの辺の棚に置きます こ, ここの空いてる部分、はい、どうするんですかここに明日来る桜屋さんのト、はい、八と8 と, 8とで小江戸さんと小で九さん と, さん と, さんとありがとうございます<笑> 置かれるという形です。はいえー、ちょっとね雨の方が心配なので、はい、こういう感じで、うんえー、テントを張りました、はい。もう一個ぐらいテントつけておこうかなと思うんで、うんえー、入り口かな、はい。ちなみに商品まだ届いてないのもいっぱいあるんですよね。はい、そう、なんかまだ増えます。はい。あ、二日目も楽しみにし て, みてください。はい。はい、高木さんのおすすめ品紹介のコーナー。<笑>はい。 僕<笑>は初心者なんで安いっていいものということで今これを見つけたんですよ、はい、2000円のこの心拍心拍遊べる感じがいいですよねそうですね何でもできる何でもできちゃいそうな感じでいいなあと思ってますいい2000円ですから、ね、2000円安いですよね、うん、安いこれも2000円ですよはあいいですねいいですよ ね, ねこれはこれは遊べますよ遊べる遊びに、はい、遊ぶあとは俺も これもそうあ。これもそうじゃないですか、多分。これも。これも二千円。お。うん。これ遊べますよ。<笑>やりたい人は絶対こう い, うのこ い, いすよ、ね。そうそうそう。で安く。安いですよ、多分。半額ですよ。どうせんとかの料金とかも考えると、安いですよね。銅、うん、線。あ、かけてある。銅線かける。高六ナリじゃないですか。銅<笑>銅、ね、が高いか。<笑>アルミ線かもしれないけどね。あ、確かに。あとはこれですかね。煮物。季節的にいいです、ね、なんとか。なんか、せなり、せなりがき。 これは見る感じの。白いですかね。<笑>遊ぶんじゃなくて。なんか今パッと見て、このピラカさんもいいなあと思って。確かにそうですね。これすごい値上がり。ね、値上がり。こっから。ですよ ね, ね。これも良さそうですよね。一万円です。おお、一万円一千円と。あ、そう。あとこれおすすめなんですけど。あ。あこれ見ましたよ、どうか。<笑>これもいいですよね。安い、安いと思います。これ安いと思う。 ちょっとねじれてるんですんね。うん、こっちがちょっと高級品。こっちの方がでも。うん、こっちが多分素材としていいですよね。いいかなっていうことで。いいっすよね。これも楽しいですね。絶対やってて。これ四千八百円いい曲。いい曲入ってます。ですね。みたいなね。こうやって見ていくとたくさんりありますね。あります。焼き焼き これも早いもがちだよね結局いいのそうです、ね、すぐいいです ね, いいです ね, ねそういうわけでこんな感じではい、はい、お疲れ様です、はいえー、明日からいよいよ東樹園フェイス、えー、2022が2022 <笑><笑>が始まりますので、はい、ぜひ皆さんのご来園をお待ちしております、はい。明日から3日 間, 3日間ってことですね はい、祝日ですが金土日なので、はい、土日来れない方は明日来ていただいてはい一応明日雨の予報ですのではい、はい、傘を忘れずにちょっと悪い中ですけども、はい、よろしくお願いいたしますはいお願いします、はい、ちょっと閉めて最後ビシッと中一言<笑>よし明日ね<笑>小野さん来るんですよね<笑>よす、はい、小野さん来まさん来るんでね、はい、やっぱりやっぱりおつまみとかねなんか 持持っっててててもらら差しししし入れれれいいいと<笑>いとななかかかがああばね、まあ、ね楽しくりりまますじゃ明日頑張ょうお待ちしております。